タロピョンだよぺろぺろはいということでね今回久々の動画になると思うんですけれども今回はなんと久々の案件で美顔器をもらいましたパッパッパッパ早速すぐね紹介させていただきたいと思うんですけどこちら株式会社アカネノさんメンズ専用のね美顔器ということでまあ基本的に美顔器って女性が使うものだったりそういう印象があると思うんですけどメンズに特化した美顔器となっておりますでなんかモードがね3種類くらいあってマイクロカレントモード RF 高周波青色 LED っていうのが でボタン1つで操作ができるというものなんで早速見ていきたいと思います軽くお試しで使ったので今日はね復習みたいな感じで使っていければなと思いますでなんかこういうものこういうなんかモバイルバッテリーくらいの薄さでポチッと押すとこう光だったりでここでこうマッサージしてくれたりみたいな 感じなんですけど、まあ、全体的に何に効果があるのかっていうとニキビができにくい肌皮脂を抑制するものだったりそのシワやたるみみたいなところを改善してくれたりみたいな健康な肌にしてくれたりみたいな効果がメインでありますブルーライトの光を当てるとこれはね直接肌につけなくてもいいらしいんですけど皮脂の抑制を行ってくれるみたいな感じででもあんまり目で見ちゃいけないって書いてありましたで基本的に15分ワンセットってなってて15分間やったら終了みたいな それを週2、三日やるのがいいよ、みたいな感じで書いてありましたね。でもさ、だいぶね、肌落ち着いてきたと思うんだよね。最近ちょっと忙しくてボロボロな部分もあるんですけども。ってことです。 はいじゃあ2つ目いきますかマイクロカレントモードってものをやっていきたいと思います週3日以上とかやれば肌質を改善できるよっていうものなんですけれども今の肌質をめちゃくちゃ変えたいって時に週3くらいのペースで12ヶ月3ヶ月くらいやれば肌質が変わるんじゃないかっていうことで専用のなんかジェルみたいのもあってこれをまず塗ってからやるみたいですちょっと普通の透明なんですけど右半面だけやってみますか3回押すとここが黄色くなるので押したら ややっていいいきます目や唇の周りには使用しないでください顔の輪郭に沿ってゆっくりと上向きに滑らせながら同じ場所に3秒以上は保持しないでくださいってことなんで3秒以上やると危険ですとのことですえっ見てライン見て。 顔のラインまっすぐにさ集中線拭いたらこっちだけすごい痩せて寝てね痩せて寝て寝て寝てとか言ってるやばくねんえすごい激痩せじゃんこっち顔小さくなりました顔を小さくするものじゃないんで美顔器ってただ肌の質を変えたりニキビができにくい肌になったりっていうものがメインなので。 すごいでも奇跡的になんか顔めっちゃ小さくなってるわこっち側だけでまあなんかいろんな機能があるので詳しくはちょっとね説明欄に書いておくと思うので気になった方は概要欄から飛んでみてくださいすごいねなんか10分くらいちょっとマッサージしてただけでこんなに変わるんだね別に肌質はねまだ継続的に続けないと分かんないんで顔の形が変わったよってことですはいということで今回の太郎は久々の商品紹介でしたまた次の動画でお会いしましょうビビッ